プラスの皆さんです。皆さん、こんにちは。栃木市から参りました。サンキッツプラスです、えー。今年で結成20年になります。えー、小さな子供から大人まで、えー、毎週、えー、楽しく、えー、練習をして、えー、ようやくこの下津手よさこい夜市い祭りで。えー 一生懸命練習してきた演舞を披露できることを大変嬉しく思っていますまた会場の準備といろいろな方が大変な思いをして会場を作ってくれたことを心にかみしめながら今日は精一杯演舞を行いたいと思いますどうぞ皆様のご声援お手拍子よろしくお願いいたします 続ける我が町。 より渦場川恵みにより坂石栃木越後魂を彩り色鮮やか取のぼり渦間の流れ夢と希望を乗せて未来を信じ。バイオド よしっしよしよしっしいわっしょい 反応拍手をいたただきましたお客様に感謝の気持ちを込めましてありがとうございました